百武道具店の動画こんにちは百武道具店のですやってますかおおき今日はですね具体的な打つ前の攻め方やりますえ攻め方のビデオとか前のビデオとかは他でもやったんですけどじゃああれを見て実際にどうやればいいの打つ前にどうやって攻めればいいのそこの具体的なところやりますじゃあ今日一番大事な話をしますねそれは打ち方っていうのと攻め方っていうのは違うよってことなんですよ 分けて考えた方がいいよっていうこと。打ち方っていうのは、面の打ち方、固定の打ち方、胴の打ち方、みんなやってると思う。こういう話。攻め方っていうのは、打つ前に一歩入るとか、相手を崩すとか、中心を取るとか、打つタイミングとか、打突の機会とか、そういう話。これは別物なんです。両方やらないといけないの。打ち方っていうのはね、みんな結構やってるんですよ。面の打ち方。 コテの打ち方、基本打打ちちやってるでしょ打ち込みっていうのもやってるでしょ先生もこっちはよく教えてくれるでしょ打ち方っていうのはみんなやってるんです。なんだけど、いざ試合とか相手が目の前にいると基本の通り相手動いてくんないんですよね。全然違うでしょ相手だって打ちたいから。だから全然当たんないの。それで悩んじゃうの。でもあれ打ち方がおかしいのかな違うんです。打ち方はもうできてんの。こっちの攻め方の方ができてないんです。だから今日はこっちの攻め方の具体的な話をしていきます。 基本的な攻め方っていうのは3つあります1つ目が表2つ目が裏3つ目が下表裏下まずこの3つを覚えてくださいこの3つができるようになればもう100点です 攻め方の中で一番大切なのは中心を取るということです中心とは例えば相手と自分との間に1本の線が通っていることをイメージしてくださいこれを中心線と言いますこの線を自分が取るか相手が取るかこの取り合いをすることです相手の竹刀を右側から押さえて自分が中心を取ることを表から攻めると言います 反対に自分の竹刀の右側を使って左側から攻めて中心を取ることを裏から攻めると言います。表から攻める場合でも裏から攻める場合でも攻める場所というのがあってそれは相手の右拳や相手のつばの上この辺りを意識してまっすぐまっすぐ攻めます決して右手でこうねじるように攻めるのではなくまっすぐ竹刀の重みを利用してまっすぐ攻めます 横に倒すのではなくてまっすぐ攻めて相手の竹刀を中心線から押し出すイメージです3番目の下に攻めるやり方は少し違いますこれまではつばの上辺りを攻めるイメージで行ったんですが下に攻めるときは直接相手の右拳下に剣先を向けます下に剣先を向けますそうすると相手は小手をくるのかと思って竹刀が動きます表 裏下表裏下表からと裏からの攻めっていうのは結構みんなやってるんですけどもそれに下に攻めるというのが加わるとかなり攻めの幅が広がりますいや俺攻めるの下手だなぁとか攻めがうまくいかないなぁっていう人安心してくださいここからですよここかからら原因が必ずありますから1番目は 左手が体の真ん中、正中線から外れた状態で攻めてる人。こういう攻め方してる人。これはなでこうなるかっていうと、竹内の先の方で攻めようとしてるんだよね。先の方で攻めようとしてる。それだと相手にプレッシャーを与えることはできないんです。必ず中心を取るときには左手は体の真ん中から外さないような状態でまっすぐ攻めます。これが一番目。二番目の原因は脇がこうやって開いちゃってる人。脇が開いてると、 プレッシャー感じません。これなぜかっていうと、左手の位置がビシッと決まらないからなんです。左手の位置がふらふらしちゃうから、脇をぐっと締める。脇を締めると左手の位置決まります。この状態でぐっと攻める。これが2番目。3番目の原因は、手だけで中心を攻めようとするやり方。これはもう良くないです。これはどういうことかというと、横から見ると分かりやすいと思うんだけど、左手の位置、中心は合ってます。だけど、ここから、こういう攻め方。 これで中心取った。これで中心取った。これは手だけで攻めてるんです。じゃなくて、左手はできればこのままでもいいと思います。このまま体全体、むしろ足で攻めるんです。足で一歩入って攻めるイメージ。中心を取る。相手のしないを中心から押し出す。そういうイメージです。手だけでこう取っても取ったことにはならないです。4番目は、 相手の竹内を右手で押さえすぎてるっていう場合ですね。これはなんでダメかっていうと、もう中心を取るっていうのは真ん中の線一本、中心線を取ればもう取れてるんです。これで取れてる。相手の竹内の中心の先は外れてるんですよ。だけどこれをここまで右手で押さえるような中心の取り方をしていると相手にバレるんですよね。相手にバレやすい。そして自分が打つのもここからまた戻ってこないといけないんで遅くなる。 とということです5番目の原因は、攻めるときに、頭が下がっちゃう人、体が倒れちゃう人、これも良くないです。これなんで良くないかっていうと、これも倒れると、お腹の力が抜けて、左手がふらふらしちゃうんです。きっちり体をまっすぐ。そうすると、顎も引いて、そうすると左手の位置がやっぱり決まります。それぐらい左手大事なんです。この左手で、押し割るように攻めると。 6番目の原因は攻めが単調な人いつも表から攻めるだけいつも表から攻めるだけこういう人はやっぱり、ね、単調になっちゃいます表から攻めてダメだったら今度裏から攻める裏がダメだったら今度下を攻めるこういう風に変化をつけながら攻めていきますそしてそれでも全然相手が動じないっていう場合には攻めるだけじゃなくて払いを入れるとか下から払ったりとか上から払ったりとかこういう変化をどんどん組み込んでいくと相手の反応が出てくると思います そして表から攻める、裏から攻める、そして下から攻める、この攻め方によって、相手の動きに変化があることを見てほしいんです、例えば、表から攻めたときに、相手のけ線というのは外れてます、こっちが中心線を取ってる、それでも、相手がこのことに気がついてない、もしくは反応がないときには、そのまま表から面。 いきます。また、相手に反応がある場合、こちらが中心を取った、そしたら攻め返してくる、攻めた、攻め返してくる、その場合には、攻めて攻め返した力を利用して、固定が決まります。もしくはもう一パターンですね、えー、攻める、攻め返す、攻める、攻め返した場合には、この攻め返した力を利用して、今度は裏から、面、というのもできます。 というわけで今日は打つ前の攻め方の話でした。表から攻める、裏から攻める、下を攻める、3つありました。また、上体、左手の位置、これらを変えずに、足を使って中心線を取る。ということでしたね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。